皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です、えー。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。えー、新年一発目の動画になりますが、えー、こんな写真、こんな写真見たことないですかね。はい。これ流星がたくさん降ってるような写真ですね。今日はですね、これ流星雨って呼ばれてますけど、この流星雨の写真の撮り方、作り方っていうのをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。 この流星雨の写真ですけども1回こうシャッターを開いた間にピュ ピ, ピュピュピュンって流れてるわけじゃなくて何枚か撮影したうちに流星が写ったカットを1枚に合成してるんですよはいここでがっかりする人いるんですけどがっかりしないでくださいねそういう表現方法でございますので、ね、この流星雨の写真の表現にはフォトショップのレイヤー処理っていうのが必要になってきます ですので、フォトショップのね、えー、ちょっとした画像処理チュートリアルみたいな内容になると思います。まず、えー、流星の写真ですね、の撮り方っていうのをさらっとご紹介すると、えー、と1枚ですね、その成形写真を撮る設定ができたら、えー、連続写真、連続撮影をします。えー、とカメラを連写モードにして、レリーズロックか、もしくはカメラの中の インターバルタイマー設定、まあ、それを最短のインターバルタイムにしてもうずっと写真を撮らせるといつ流れるかわからないからですねでそのうち何枚かこう、えー、流星が映ればいいねっていう感じなんですけどもこの流星雨の写真を撮るときに、えー、2つここで分かれるんですよね赤道儀を使うのか使わないか 赤道儀っていうのは星を追いかける追尾するアイテムなんですよね、えー、とそれを使った時の、えー、流星雨の写真とそれから使ってない時の流星雨の写真っていうのが変わるんですよ赤道儀を使った時の流星雨の写真っていうのはこういう感じなんですねあるポイントから流星がこうピュンピュンピュンって出てるの分かりますよねこれつまりその副写点放射点と思いますが どこから流星が流れているのかがよくわかるという写真になるのがこの赤道儀を使った流星雲の写真になります赤道儀を使わない流星雲の写真っていうのはですね、まあ、風景が固定で星が動いていきますからこういうふうにですね副写点がこう動いていくこの写真の場合左から右にね東から西にかけてこう動いていくんですけども えー、その複写点が動いていくのが分かる、えー、写真になるというこの2パターンがありますで、まあ、理科的な観点で言うとねちゃんと赤道儀を追尾して複写、えー、点が同じところから出てますよっていうのが分かった方がまあいいとは言われてますね私ぶっちゃけどっちも好きなんですよただこの赤道儀を使っていない流星雨の写真でもある程度その角度を合わせて えー、と放射点副射点を分かるようにするっていうか、まあ、そういうやり方があるので今日はその方法も紹介したいと思います、はい。それでは場所を変えて私の作業部屋にやってきましたまず大前提としてですね、えー、話しておかなきゃいけないなと思ったのがあの流星雨の写真まあ合成の画像になるんですよねだからどこまでの合成許されるんですかっていう話はあると思います。ただまあ その点は置いておいて、とりあえずこういうテクニックがあるよということで、まあそこに徹してね、ご紹介するっていうことでご理解をいただきたいなと思います。実際まあ撮影した画像を、えー、実際ここから流星うの状態にするわけですけども、えー、その時に必ず必要な手順がですね、その流星画像の選別っていうのがあります。はい。流星画像を、まあどれが写ってるのかっていうのを選別して、 で、それを1枚にまとめると。最初に説明しておくと、えー、スターシューティング、えシューティングスターディテクターっていうソフトがあります。これフリーソフトですね。あのー、比較名合成のソフトの菊池マジックを作った菊池さんが開発されたソフトなのかなこれをやると、その流星の画像だけをこう自動的に選別してくれるっていう作業が、えー、やってくれるんですけども、ちょっと設定を間違えると、あの暗い流星がね、消えちゃったりとか、あとはあのー、人工衛星が 拾われちゃったりとかっていうこともあるんで、ちょっと使い方に工夫のいるソフトなんですけどね。こういうのも活用しながらやっていくのもいいかなと思います。このソフトはですね、Photoshop Lightroom Classic というソフトです。この Photoshop Lightroom Classic で流星画像の選別をした後で、Photoshop にバトンタッチをして、流星うの写真に仕上げるという工程になります。 で私が今回紹介するのは、えー、非常に地道なやり方ですね。私実際その地道なやり方でやってるんですけども、まずはその流星画像の選別からですね、やっていきたいと思います。えー、この今ここに並んでいるですね、20枚の写真ですね。えー、とこれ、ね、私これ2005年に、2015年に撮影したやつですね。すごい懐かしい写真なんですけども、えっ、ー、と、これがこの20枚の写真があります。 で今これ見せていくと1枚目はこれ固定撮影してるんですよねでここに設定が出てますけどこういう設定で撮影してますはい119秒も露出してるんでねまあそれは星は1000になればとあ流優勢流れましたねこれピッとこれが流れ星でございます流れ星はいでまあまた流れたここにいますねはい ままたた流れましたねで、こっから点になってるから、多分ね、最初、赤道儀の電源入ってなかったんでしょうね、これね。まあ、これ20枚のうち3枚もう写ってる。結構ラッキー目なパターンですね。で、実際にその流星がこうやって1個ずつ見てってね、流星の画像、はここに3つ流れてるな。じゃあ、この3つを合成しようとなった時に、右上にね、このライブラリとか現像とかいろいろありますけど、このライブラリ画面の状態で、 えー、流星画像を見つけたら、ここにレーティングってあるんですけど、星1個。まあ、1個でも5個でも何個でもいいんですけど、レーティングを設定してください。ここ以外だと、えー、この選択した画像で右クリックして、レーティングを設定っていうところからもいけます。はい。で、これで、えっ、ー、と、流星画像、今見た3つに、レーティングをつけていきましょう。だからこれ、100枚とか200枚とか撮ったら、 えー、これ100枚とか200枚のチェックをしていくってことですよ。まあ大変な作業ですけどでもその自分が入れたい入れたくない流星ってやっぱりあってめんどくさがらずにですねまあ、たかが100枚ですからこう100枚こうやって見ていくとまあ、5分もあったら見終わるんじゃないですか。なのでめ ん, くさらずにめんどくさがらずに、えー、頑張ってみてくださいってちょっとお伝えしたいですね。はいでこれレーティング設定したらですね で、ここのこの右側のこの部分ですね。ここのレーティングのこの1個のボタンポチッと押すと、えっ、ー、と、はい、こうやってですね。レーティング1個の画像だけがこうやって選択されます。この3つの画像ですね。を1枚に合成したいということで、こっからフォトショップにバトンタッチします。えー、画像を全部選択して、右クリック。で、 他のツールで編集。それから、Photoshop でレイヤーとして開く。これを選択します。そうすると、はい、今読み込んでますけど、で、この画面なんですけども、えっ、ー、と、Windows からワークスペース写真っていうのにすると、私と同じ画面になるものと思われます。でですね、 えー、もう一枚ちょっと開いておきましょうか。全然関係ない流星の写ってない写真を開いておこうかなと思いますね。これでいいかな一番最後の写真。えー、Adobe Photoshop 2022で編集。そうすると、まあこういう画面でいくんで、まあ画像処理したデータに対してやりたい時もあるでしょうから、Lightroom 調整でコピーを編集にしておくと、画像処理したデータも反映されます。でこれで開きますと。 はい。で、今、えー、流星の画像がここに3つありまして、ね。1、2、3。はい。それぞれ、えー、あります。で、こっちに赤道儀で追尾して、えっ、ー、と、流星が映っない画像になります。ここに足していくっていう作業になるんですけど、まず、えー、やり方1つ目ですね。ここからあの3つ紹介します。で、まず、えっ、ー、と、多角形ツールのやり方ですね。 えっ、ー、と、ここに、なんか、マークがあります。こいつを選択します。はい。多角形ツール。で、コントロールプラスで、こう拡大できますからね。拡大したら、こいつをですね、こういうふうに。 で、この、なんか、この、わかりますかねこのなんか、多角形のこのなんか変なマーク出たら、これで全部選択になりますから。はい。で、えっ、ー、と、この左上、このマークですね。このなんか矢印、なんか上、右のマークを選択するか、ショートカットで V 選択してもいいです。はい。で、えっ、ー、と、これを掴みつつ、掴みつつ、 この隣の画像のところまでこうやって持っていくとこうやって貼り付けられます。はい貼り付けられますま。こうやって足していくってやり方ですね。ただこれ今適当に貼りました。うんなので全然違うところにこうやってね貼れるんですよ。この点線これ選択されてるのをこう解除したいときはコントロール D でえ解除ができますんで。 全然違うところにね、こうやって貼っちゃったんですよ、今。なので、レイヤーをこれ選択した、ちょっとこのレイヤーっていうのはこの流星が映ってるレイヤーなんですね。これ、<笑>これ流星映ってますけど、はい、これだけが映ってるレイヤーで、はい、これ選択した状態でこう、左とか右とか動かすと動きます。で、シフトを押しながらだともうちょっと早く動きます。でこうやって、 場所をこう決めていくっていうのがこの多角形ツールのやり方なんですけどちゃんと場所を特定してやりたいなと思ったらえコピースタンプツールっていうのを使った方がいいです。えとこれですねコピースタンプツールは赤道儀で追尾してる写真だと結構うまくいくんで。 でですね、えっ、ー、とこちらここですねコピースタンプっていうこのマークがありますこれをクリックしまして、まあ、ちょっとどんなものかっていうのを最初にお見せするとオルトオルト押すとこういうふうになんかマークがなんか標準マークに変わりますでですねオルト押しながら右クリックするとこうコピーをする場合 場所の大きさをこう変えれます。で、上にずらすと、このブラシの範囲っていうのを狭めれます。どこまでこうくっきりコピーしますかってことですね。だいたいこの周辺がぼかすようになってるんですよ。左右に動かすとこうそこ大きさ。上がブラシの範囲ですね。えー、元となるコピー、素材をコピーしてやっていくんですけど、ん、えー、とね、この1枚目と2枚目の画像の中で、まあ共通しているところを選択した方がよくって、 それ共通してる部分がね、この北極星近辺っていう話になってくるで、ね、この左上の星がどっちも動いてないから、これで基準にコピースタンプしていきましょうか。はい。じゃあですね。あ、今これ H 押すと、こういうふうにどこを拡大しますかって出ますから。で、この星をね、コピーしようと思います。コピーする範囲なんですけど、 えっとね、滲みがちょっと選択するエリアはですね、ちょっとなんか周辺のにじみが多い方がやりやすいです。こんな感じですね。はい。で、とりあえずこの星を Alt プラスクリックしてコピーしました。で、このまま隣行きます。そうすると、えっ、ー、と、隣の写真、またここも拡大しましょうか。 ヒント合ってねえな、これ。<笑>昔の写真だから、まあ、よしとしてくださいね。はい。こうだね。こうすると、あの、ぼかす範囲が、こう、多いと、こうやってね、あの、他の星が、と重ねやすくなるので、まあ、だいたいこの辺かなっていう感じで。はい。これで一応コピーしちゃいます、これで。で、おいおい、ちょっと別の画像貼り付けたなってなるんですけど、 こここでねこうやって大きくしておくと流星画像が見つけやすくなってほらほらここにここにいたあの隣の、えー、隣のスタンプコピースタンプしたやつがまだこれ継続されてるんですよでここに流星がいますよっていうのが分かりましたでこっからやるのがですねえー、とこの範囲を狭めます ここにいるん で, す、ね、でこれまた元画像がねコピー元があの何赤道儀で追尾してないからちょっとややこしい画像になっちゃったんですけどこの辺うんうわ難しいまあとりあえずあの とりあえず、なんか何、何こういうやり方もあるねくらいでね、見ていただきあと、ここでこ、クリックしながら、流星のあるところをなぞっていきます。そうすると、流星だけが、コピーされました。見事に。はいという感じで、 同じ場所に流星をこう貼ることができました。っていうやり方ですよね。はい。で、これを他のレイヤーにもやっていきます。えー、これ一番上消して2枚目を選択してここにいますから同じく。 こんな感じかいちょっと違和感あるんでもうちょっとちっちゃくしちゃった方がいいですけどえーここに2つ目で3つ目はいこんな感じで「流星雨」の写真がこれで。 完成しましまた。で、えー、と最後にお見せするのは星の写真が上達してくると加算平均合成ってやつを覚えるんですよセクエーターっていうソフトとかを使って同じ構成で撮った複数枚の画像を1枚にまとめてノイズを減らすっていうやり方なんですね、えー、そのノイズを平均化した綺麗な写真にこの流星画像を貼りたくなるんですよそうする と,、えー、と加算平均合成、えー、コンポジットスタックとも言いますけどそれをやると必ず複数枚の写真が えー、合成されるの、してノイズが減るので、色が、写真の色が変わるんですよ。だからこのままコピースタンプツールでペタってやっていくと、色が変わっちゃうんで、その時の対処方法が、まあ次にご紹介する成沢流になりますね。じゃあそのやり方をお見せしたいと思います。すいません。話が長い。申し訳ないんですけど、 この動画、前編とします。で、もう一個ですね、紹介したいやり方があるんで、それを後編にしときますんで、でちょっと動画長くなっちゃったんで、二つに分けることにしました。申し訳ない。もう、新年早々話が長い。すいません。じゃあ、この動画はここまでします。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。どうもー。